みんなお箸カスタだよということでどうもう全然お箸って言いながら朝じゃないんですけれどももう時刻12時ぐらいなんですけれども、えー、またね大通りのテレビ塔前にやってきましたあの夏場のね地獄のあのテレビ塔ダイブの面影面影じゃないなんだっけあれ言い方やっぱなんか最近語彙力が落ちてるまあそんな感じでねあの時のあの物騒な姿はもうなく もう秋のね紅葉とそしてクリスマスツリーですねクリスマスツリー早いねもう今年もこんな実家うんなんかねもう去年のクリスマスが結構最近だったようなって思うんですけれどもあれそもそも去年のクリスマスって何やってたっけ俺なんかね全然覚えてないんですよはいもうね最近ねもう記憶飛ぶのは結構早いんでねまあ こんなね、クリスマスツリーを見て今年もクリスマスは1人なのかなあなんて思ったりするところでございますけれども今日はねあのなんとなくまた札幌大通りいろいろ歩いてなんか面白いものでもあったらなあっていう感じでのんびりだらだら動画撮ってきまーす札幌創生スクエア確か先月できたような記憶がします先月だよね合ってるよね9月じゃないよね HTB のスタジオが南広岸から移動したんですよね うんオンちゃんがあんな感じにこの前行ったんですけども何かなカフェとかいろいろあったようなあと地下部分がホールになっていてちょっと思いつかね行ってみたいなって思います見てください札幌時計台でございます時計台この前までがっかり名所がさらにがっかり名所とか言われてたんですけれどもはいついにねあの幕を取って復活いたしました北海道のがっかり名所とか行っちゃいけないよ うん、そういえば確か今年中でしたっけあれ今年中でしたっけどうだっけあのー、確かねあの地震の影響とかあってか入場無料とかそんな感じになってたかなっていう記憶があるんですけれどもおかしいな大通りでいろいろ探すぞとか言ってたった2カットか1カットぐらいで「モンシー札幌」になってる ぞ, い ぞ, てたたいてるぞはいということで橋田でーすお橋ってさっきも言ったね うん、えーまあ大通り行ったはいいんですけれどもまあ結論として何でしょうなんかいつも当たり前に行ったりしてるんであまり新しい発見とかなく視聴者さんにねなんか面白いことをお伝えできるわけでもなく特にね、あのー、企画とかも決めてなかったんで、うん、それで帰ってきたわけですよ新札幌に。 うん、一応大通りから診察戻ってくるまでやって、やったことは二つありました。その1、CD 買いました。皆さん、音楽どころって知ってますあの、大通りの4プラの一番上にあるんですけれども、北海道のインジーズのね、アーティストの方の CD とか扱ってるね、うん、ショップではあるんですけれども、そちらでちょっと私がね、前々から気になっていたアーティストさんのアルバムを二つ、うん、購入してまいりまして、 今この手元にございます最近ね会社営業で車乗る機会増えてで営業車に乗ってる間いつも CD 買えてるんでなんかなもっといろんな曲流したいなって思って買ってしまいましたはいいやーこれで今日まだ2500円飛ばしましたまあいいっかあと大通りでもう一つ 2つあるけど、うん。えっ、ー、と、スパラさんで、こちら、SD カードと、USB メモリ、あ<笑>、かんだ、えっ、ー、と、SD カードと USB メモリーを買ってきました。うん、あの、USB メモリーね、なんか、なくしちゃって、うん。まあ、別にそんな大事なデータとか、入ってるっちゃ入ってるけど、個人情報とかはまだ入ってないからいいんだけどさ、うん。 まあ、そんな感じでねちょっと2つ買いました SD カードもねちょっと不足しててもうちょっと1枚ぐらいなんかあったらねいろいろデータ管理とかだなーと思って買いましたまあ、これからぼちぼち使っていこうと思いますさてそんなこんなで、ね、時刻は、えー、3時50分でございますでこのあとどうしようね<笑>いやーあのあれだったらね大通りで飲んで帰ろうかなみたいなことも思ったんですけど 大通りで飲める人いませんか?」って呼びかえてもあのいなかったっていうかねうん僕友達いないんで<笑>そんな感じでね、うん、まあでもな今日家で食べたくないなーってヘルシークッキングしたくないなーっていうのがあって1人でねなんか飲んで帰ろうかなーって思うんですけれどもただ1人飲みに最適な居酒屋ってここら辺あるんですかねもう気持ち的にはねもう今日4時台にはもう飲みに入って もう5時6時ぐらいに帰って9時ぐらいまでぼーっとちびちびさ絵飲みながらキャスでもしよっかなーなんて考えているところでございますそうそうそういえばね歩きながら面白い企画一つ思いついたんで皆さんよかったらあの僕にあのラーメンの画像をくださいラーメンの画像全国各地のどこでもいいです全国各地のどこでもいいのでラーメンの画像を送ってください待ってます青少年科学館何の見合あれないうん 例えばこの青少年科学館ありますよね青少年科学館のここら辺かなうんあのー、マジックミラーになってるんですよでここで結構踊り手さんたちね、あのー、結構踊りの練習したり撮影したりってやってたんだよね昔最近やってる人いるのかとか知らないけどせっかくだし自分もまた踊りなんかやってごめん<笑>やめた絶対俺できない踊り超苦手なんだよ俺 あーわお写ってぽく映ってるあれズームは固定できないうんどうやったら映るかなこんな感じえェお箸映ってるお箸ーお箸ーああなあズームはあんない音になってきた画面用意した人ごめんね初別のねふれあい広場でございますね夏になったらここでよさこいとかやってますよね いやー自分ね主にここのステージ1回立ってみたいんですよね1回でいいからさなんか祭りの時とかにさここのステージ立ってみたいんですよ何をするのかは知らないけどなんかいいのないですかねうんここに上がる機会とか、うん、ちょっとねやっぱり目立ちたがり屋だからいやいやいやいやど<笑>っちかというと隅っこはいいの俺は、うん、隅っこはいいけどあのステージに立ったら立ったで目立ちたいなんかよくわかんないね オッケー入るミサは決めました。で、ただね、決めたんだけど、5時開店。あと10分あんのよね。で、雨降ってんのよね。残り10分どうやって過ごそう。なんか、いい、いい、暇つぶしとかないですかね。あ、なんか、この感じすごい綺麗。ピント全然定まってないだ、えっとだ。だいぶ飲んだね。<笑> 一人で何こんなにこん飲んでんでだろういやーね飲み放題だからさ元取らなきゃっていう気持ちあるんだうんだけどさビール3つに日本酒が3つか4つもうよく覚えてないんだけどそれぐらい飲んだよね<笑>相変わらずヤバいことやってんだ、ね、よ俺うんということで酔っ払いモードの明日だよみんなお箸 今回の動画を発信というの何回目だろう<笑>。はい、その絵と帰ります。うん。まあ。うん、このまだこんなに飲んで酔っ払っててもね。まだお時間。えっ、ー、と6時20分ぐらいだよね。うん、6時20分か合ってるか？うん。俺おじ20なんだうん。 なこのあとはまあ家帰ってパソコンを開いていろいろやりつつ楽しい時間過ごしたいなって思いますさあとりあえず頑張って帰ろうしっすこの時期さこの格好じゃ寒いって<笑>やっぱり寒いって<笑>、うん、そういえば去年はこの時期なんかなんかニットのなんか羽織ってたりなんかもうカバンもこんな野球帽とかかぶってなかった気する<笑>うん そうだよね。それそうだよね。だってもう冬だもんね。なんだっけ ?20 日には降るんだっけうち、雪。うん。今ゆ、ゆ、雪って言ったゆ。雪って、ゆ、言った。何言ったか覚えてねえ<笑>酔ってるね、俺。やっぱり酔ってるわ、俺。間違いなく酔ってるわ。なんで一人でこんなに酔ってるんだろうわかんない。もうん、誰か教えて。うん。はぁ。 うん、ユキって誰だよそしてユキね、うん、そういえばな、そんな名前の女の子いたような気がするな、そういえば、まあ、昔のお話ではありますけれどもね、うん、と考えるとね、なんか、あ, のあれですよ、あの以前ねあの、お世話になった方、あのお前を話にないた方でね、なんだろう、最近、全然会っていない方って、すっごい多数いらっしゃるわけなんですよ。 あのー、なんでね、もう、つくづく思うの。皆さん元気にしてるかなーって。みんな元気にしてるかなーって。そういうことをね、すっごく思うんですよ。ちょっと待って、寒いってこれ。やっぱり寒い。いや、昼は耐えられたいけど、夜、この格好じゃ寒い。もう、さっさと家帰りたい。もう、1分1秒でも早く家帰りたい、うん。はーい、ということで、帰ってきました、我が家に。 <笑>なんかね裏のフライヤーたち懐かしいな覚えてる人いるかなっていうか知ってる人どれぐらいいるんだろうこのフライヤーまあそんなことはさておきということで今日はねこの後買ってきた CD を聴きつつあともうちょっとお酒も入れつつねあのー、眠気が来るまで楽しみたいなと思いますということで、ね、今日はこんなくだらない動画を見てくださった皆様ありがとうございました あのー、今月で、とりあえず1本あげられたということで、今月もう1本ぐらいあげていきたいな。なんか面白いことやりたいですね。ということで皆様、あのー、あったら次の動画もぜひ見てください。それでは皆様、おやすみ人類、明日でした。さよなら。おやすみ人類、バイバイ。